こんにちは。こんにちは。ちはお久しぶりです。お久しぶり今日はですね、本週末に展示会があるんですね、はい。豆盆栽、商品盆栽のさらに小さい方のこういう展示会があります。で、私も展示をするので準備をしていたんですが、が、が、あ、うん、これが主木で、これは針金を外しますけど、うん、で、これがちょっと高いところにあってね、で、うん。 これが添えの身物になるんですけど、うん、これはここに身がついてるでしょ、うん？イボタ。イボタ。イボタ。相当ちっちゃい。そうですね。うん、すごいちっちゃいですよ。ね、これがあれです。シボクだからこの大きさに合わせるとやっぱこのくらいちっちゃくないと自然界を模写するわけですからうん、うん。これが山の上ということで。なるほど。え、これが山の中腹、うん。これだけだと色がね寂しいんですよね。うん、緑ばっかり。野、はい、原を表現するために。 草が欲しいなと思ったらちょうどいい大きさのがちょうどできてなくてこれが毛糸の種をまいて2ヶ月前にまいたやつなんですけど半分虫に食われてなくなっちゃったんですよ。に揃うと結構きれいなんですよねなんでここの生きてる部分を掘り上げてこちらの鉢いっぱいあるんですけどこれから鉢合わせしますけれども こ, このサイズに植えてそれで色づけにね野原を。 あらわそうかと秋らしいと思います。ケイトだから。ケイトは秋のそうですね。九、うん、月の展示なんでやっぱ秋ですよね。よえっと、イベントはグリーンクラブでグリーンクラブです。十七十八ですね。そうです。十七十八一階の室内で。 半半分分がが展示会、うん、半分が売店です、ね、売店はいはい、えー、うちとかそれから蜂の大和魂さんっていう人がいらっしゃるんですけど、はいはいはい、とか狛江の方の商品盆栽やってる徳南さんとかそれとあと山野草もやるけど商品盆栽もやる入澤のおじいちゃんとか<笑><笑>出ますので、はいえー、よろししくお願いしま す,、はいはい、いしますもちろん入場無料で、はい、展示会は10時から4時半。うん 今週ですね。今週です。今 週, 今週です。はい、じゃ、あ、あ始めます。<笑>じゃ、あ、これはちょっと置いといて、うん、それで、まずですね。この毛糸をね、そーっと取らなくてはいけませんから、はい、ピンセットで。よ、お、ほら、こんなになってるんですよ。結構巻いてます ね, ね。そうですよ、二ヶ月でね、だいたいこうなるんですよ。一年草でしたっけ。一年草です、うん。で、この毛糸っていうのは、ここにはい、あ。 もう取っちゃったケイ<笑>全部取っちゃった。よくお庭に生えてる大きな毛糸あるじゃないですか。ベロベロベロってしてる。<笑>よく生えてるんですね。こう背がこのくらいになって、花がこんな大きくて、種がよく取れるんで、その種を取っといて、今ちょうど取れます。ほうほう野原にも生えてるし、人んちのお庭にもあると思うんですけど。ほうほうすいませんお父さん。切<笑>っちゃって。継続してたのね。うんうんうんうん。種がだからこういうふうに。 こういうところにできるけで。こういうところの、小型ね。えこれが種ですね。あ こ, れ全部うん、ここんとこ全部、こうやってやると、もうボロボロ落ちる。こう落ちた状態、うん、種が落ちてる天天天天天る、うん。で、こうやって、ふるって、落として。えそれ で, <笑><笑>、ね、でまた、これを冷蔵庫に。冷蔵庫。うん、あの、しまって、来年の、いい時期にまくと。同じ、やつに見えない大きさが全然違うか、ん、ら。 大きい鉢だと、こうなんの。えー、<笑>これも半分作っちゃった。<笑>えー、いや鉢のサイズで違うとそうです。あとね、巻く時期なんですけどね。もう巻いて大体2ヶ月で咲くっていうあの決まりがあるんですけど、うん、早く6月に巻いちゃうと、7、8の成長期で暑くなってくるんで、背が大きくなる。 なるほどでこのちっちゃいやつは8月の頭ぐらいに巻いたのかなうそうするともうすぐ花が来ちゃう成長する暇もななんで、うん、え9月の展示会だったら8月の頭から巻くのは7月はちょっと早いかもしれない数をうんと巻くとこういうふうに密集しますから密集するとやっぱお互いに引っ張り合いして背が低くなりますと、はい、こ, ころがね今年の夏はちょっとだめなんです、はいまあ、これはいいやねこれをですね手で割りますほら<笑> これれはこれ、うん、<笑>でこっちがちょっと土が多いのとあと虫に食われて葉っぱがないのがほら生えてますからね、うんうん、これちっちゃいのはいらないからこうこれ1本余計かな鉢のサイズからいったらこの端っこはいらないでしょうこれを洗いますと。はい 土がほぼ落ちる形でこんな形になりますね1年草なんで来年のこと考えないでいいんで、はい、根っこ邪魔だったら切ります<笑>やっぱ冬に枯れる花が咲いてね、1ヶ月咲き続けますね、毛糸は長いんで結構展示には使えるんですけど11月が最後かな、うんうん、もう枯れますれまた種取って これからは種は取れないので、さっき庭に大きいのを生やしてそこの種を取っといてで、巻きたい人は1週間ごとに巻いておくと、あのいろんなサイズのができるし、いろんな時に使えます。で、これを問題はどの鉢でやるかなんですよね。うん、こっちの鉢がわかるかな？これがあの青青と。 例物団でできれば重ならないように、はい、緑かこれあとちょっと派手な感じになるかな、うん、ね色気がねこれがちょっと派手な四角い方がいいのかな、ね、こっちも四角ですけどね、うん、そうだよね長方でしょであとこう完全に同じ色の、うん、これが可愛いかもしれないそうですね赤赤に赤意外と、うんうん、こっちだと派手になりすぎますやっぱり色がね 緑にいるってみますこの間ですかね。うん、緑で緑だと毛糸の 花, 花のようなのこれだっちょっと奇抜すぎるし。やっぱ丸。丸の赤。はい。はい、これ。こちらね。ねえ、小さい鉢でしょ。うん。貴重品ですよ。うん、貴, 重す<笑>貴重品です。で、残ったやつもったいないんで、寄せて。これ、もう一回洗って。これはこれで植えときましょう。ね、じゃあ、これに植えますね。 これ穴が、ね、こんなちっちゃいんで見ますか、うんはい、穴ちっちゃいんでね網を止める必要はないですよ、はい、土の方が大きいからね穴よりね、うん、ほらこれ<笑>土落っこちないな<笑>、はい、少しだけでも洗いのちょこっとねほんとちょこっと、はい、こんな感じ<笑>でこれをのっけてその時に足の位置と柄を見て花の位置と柄を見て。 こっち前かなこう一応花もこっち前こっちじゃなくてこっち前ですねそれで足の位置がこここの線がくっきり出てるんでこうやって草とはいえ正面を決めます、はい、でこれ抜けちゃうんでやっぱり止めますこうね ちゃいけどちゃんと止めます止めないとねちょっと持ったときにポロって起こっちゃうからね小さいは小さいなりに結構大変ですからねで、これが植わった状態になりますかねそれであとは土を土はもう一番細かいやつでね超豆の草ですねもう毛糸はとっても便利ですよ本当に これ、あのこんなちっちゃハチ植えてどうやってって思うと思いますが、はいはい、これ水つけといて平気ですこの毛糸はあそうなんですか、はい、つけっぱなしで二ヶ月ぐらい溶けないで生きてますだから管理はそんなに大変ではないです不思議なんですけどね一年草だからかな一<笑>年草って意外とその年だけ一生懸命なんですよ、ね、水を吸わせてはいはいぎゅって押して<笑>少し押して 完成です。あとは苔ですね。うん、ちっちゃいですよ。ちちすよ<笑>これぐらいじゃないとね、うん、もうこうなったらね、もう土いらない水だけで生きてきます。はい、ちっちゃいの。<笑>で、これで展示が決まりましたね。はい。はい、これがこうなって、うん、こうなって、でこれが多分この下下にこれが上の方に来るんでね。 こ, うなるんでちょこのくらいだと思いますけどねでこれもちょこっとこのくらいになるからそうすると今食が今手元にないんであれなんですけどそうするとこのこれが一番下ジータに乗る、はい、これあの1718と上野のグリーンクラブに展示してありますのでご覧ください。が実物が置いてあるということで。 はみ、い、なさん、このサイズ感をね、<笑>サイズ感を<笑>こ。これもこっちに帰ってるから、うん、右側なんですよね。本当はね、本当はね、うん、これ木はこっちが表なんですよ、うん。なんですけど、実がこっちへ向いちゃったんで、なるほどひっくり返した。なんで一回抜いて鉢もひっくり返しました、うん。こっちがね、実がある方になってたんで、うんはいはい しょうがないなって抜いてスポってひっくり返してこっちに表にしたんですけど、これは本当はこっち向きなんですよね。うこういうふうに飾るもんなんです。ただ見えないから。 諦めて、<笑>しょうがないんですよね。ただこうこうなってるんでね、うん、こっち流れてるけど戻ってきてるんで、なるほどこの辺は許してもらおうじゃないかとっ。許してください。はいはいはい。逆です本当は、うん。厳密に言ってると何も飾れなくなっちゃうので、うん、ある程度で、ね、<笑>許してもらわなきゃ、はいけ。 この豆鉢はうちの売店で1七1 8販売しま す, ああす、ね、はい。ちょっとね使ってあるのが多いんでこれから磨きますけどね、はいはいはい、交互負担でま、はい、高くないです大丈夫ですあそうですかはい。作、はいはいはい、った作者がいっぱいあるからいっぱい買ってっていうことでで<笑>、ね、これを これを最初展示に使おうかと一瞬思ったんですよね、うん、綺麗に紅葉してるか ら,、はい、からこの鉢が全然おかしいじゃないですかこの鉢は中国鉢のまあうちでいうところの3個500円で売ってるやつかわ、うん、愛くないんで、はい、これをちゃんとした鉢に植えたいなと思ったんですこれはもう簡単ですよ、はい、スポッてみてスポッてやればい、ねね、いです うーんともう一つ展示をするんですよねそっちがまだ決まってないんでもしかしたら使うかもしれない、うん、う で,、うん、でこれが青という植物ですね、はい、これがこれから青くなるのすごいきれいな色でそうですねブルーベリーみたいなーこれもこのまんまじゃどうしようもないっていうので、はい、あっさりと切って小さくして鉢に入れます。はい まずこの枝、この枝が邪魔して、実が見えないですよ。うんうん、これをここ切ります。あ元から。はい、そして、こっちの枝が長すぎるでしょこの辺の枯れ枝をとりあえず切っといて、これが長すぎると。とで見ながら、まだ長いね。要するに、この木はこう言って、こうなる木なので、ここの枝がまっすぐなのが。見えないですよ、うんうん。これね。で、この木は元からまた吹いて、枝ができる木なんで、この枝が。 あの来年なくても何の問題もないんです。形が毎年変わる植物、元から吹くんです、はい。枝がこう。なんでこれはいらないだろう。はい。でこっちが長すぎることね。はい、とりあえずこの辺で一回切ってみる。と葉っぱが葉っぱが後ろに行っちゃってるんでやっぱりここで切ってみる。うん、<笑>このくらいでさっぱりした。さっぱりしましたね。<笑>はい。実もよく目立ちます。 確か こ, のこうなるともう鉢が大きいです、ね、そうそうそうそうそうだってしょうがないんでただこれは寝伏せでできてるので、うん、根っこがどうなってるか全く見とつきません、うん、よしあまだそんなに根が回ってないから、うん、これは簡単でしたなんか秋の植え替、ーうん、えっ、ー、て小白は動画でやったんですけどこういうものも何かあるんですか あの、九月はね、植え替えオッケーですよ、全然ええ、OK。うん、ただ、あの、春ほど根っこは切れないですけどね。春は三分の二ぐらいまで切ってもオッケーなんですけど、半分ぐらい。とど、うん、<笑>めとく。で、あと、バラ科の植物だと、リンゴとか、はいはい、ああいったやつはバラ科なんで。バラは秋植えからなんで、全然問題ないです。あ, す、ね、あと、桜。桜も。桜オッケーです、ねうう。もう花止まってますからね、桜。うん 大改造しない限りはほら、こんなちっちゃくなっちゃった、ね、猫が、うん、<笑>本当にねほら切っちゃいましょう<笑>マう、ね、丸切りに違う蜂は蜂合わせですよ、うん、こんな感じでちょ、チラチラチラっと持ってきましたがあんまね、新品だとね<笑>、うん、ピカピカしちゃうんでね一回使ってあるやつ入れてみてってやつですかね、うん、こんな緑 丸、丸ですでも優しいうん優しくどちょっと低いかなと思うんです、うん、これだと入らないでしょうねこれだ と, ちょっと下げる形になっちゃうから、うん、合わないこれいいですよ上がぐちゃぐちゃってした木の場合下がきっちりしてた方が引き立つんですよね、うんうん、ぐちゃぐちゃって曲がってる鉢より。うんうん、これ、いいいんじゃないかなか、うん もっと青くなりますからね、これはうんうん、ほら、要するにこういうこれは安易な感じなんですけどね、うん、安易な感じちょっと大きいこれもう完全に大きすぎますやっぱこれかな こ れ, これってあの趣味の問題だから鉢合わせは自分の好きな鉢に植えればいいんですけど、うんうん、そうでもこれがやっぱり一番よく見えますね、うん、なんとなくね、うんうん、実の色が青になった時は引き、ね、立つと思います下が淡い色なんで、うん、じゃあこれで植えときましょう、はい、もうあとは一緒ですよはい、はい、<笑>あっちょっと長かったね実止まりましたのでこ、はいはい、うん、これが これ普通だとすごい細かい方になるんですけど、うん、このサイズだと粗い方に入るんですね。で来年のためにちょっと間がプ系を少し少し入れあとは前っていうのは特にないからなか色も変わんないですからね、うん、これならもう豆もんじゃいって究極に土が少ないですよ<笑>そうで、ねうん、全然それでもちゃんと生きていくんです<笑>。 水と太陽の光で光合成してんじゃないですかね先輩から教わるとだいたいこんなくらいで土本当に少ないですよ、ね、大変そうだなって思っちゃいますカニ大変です変、ね、な慣れです慣 れ, <笑>慣れ慣れ慣れば大丈夫だって大きいのも同じ回数でやっちゃいますからね水。タイミングなんですよね水やるタイミングが一瞬早い だからお庭見てああそろそろ乾くかなと思ったら豆だけ30分ぐらい早く回数一緒なんですけどやるんですよ30分ぐらいずれがあるかなだから小っちゃいのばっかりやってる人はねもうタイミングわかってるから問題ないんですけど、うん、<笑>大きいのと小っちゃいの両方やってる人はねこれ余計なものがいっぱい出てるでしょうちっちゃいますよこれ水を入れて、ね ましたみー色つくのはどのぐらいですか、ね、あと2週間ぐらいで青くなるかな、えー、で早ければ1週間ぐらいで青はこのこの青だったこれこの色になるだいぶ色変わってきたんですよ1週間前はもっと緑緑してましたけど、えー、少し青みがかってきたからあと1週間あれば なるほど。展示は今週末なんでね、ちょっと早いんだけど、うん、でもしょうがないね。<笑>しょうがない。そればっかりはしょうがない。<笑>で今回は、はい、その豆盆栽の展示用の植え替え。そうですね。うん、うう本当は植え替えは。 1か月ぐらい前に終わりにしといてほしいんですが、うん、どうしても急に枯れちゃったりするじゃないですか、はいはい、実が落ちちゃったりとかそ う,、ねうん、そういう時はも う, もう1週間前でもとりあえずやんないといけないの で, <笑>いのではいはいだからね、うんうんまあ、特に草なんかはねこう花物の場合はねよくあることですよね、うんうん、これなんかもだからこれなんかもできればも う, もうちょっと早く実が止まって落ちたくなってからなんでこれ実が止まったのがちょうど 8月の終わりぐらいには止まっていたんであと1週間早くね植え替えれば落ち着きますから、ね、なるほどギリギリだとね水やる人も大変ですね展示会なるるほど、えー、枯れる可能性もあります、ね。でこの盆栽が見れる展示会が、はいえー、商品盆栽スース。 フェ ス, ティバルフェスティバルですねですこれはえ日本商品盆栽協会東京支部っていう支部があるんですけど日本盆栽協会っていうのは、まあ、東京が主体で今から何50年50年以上経ってます昭和45年ぐらいかな東京商品盆栽会という名前だったんです最初、はいはい、だから手のひらに乗る盆栽が主体で。うん 初代の会長さんが深村是功さんっていうあのお笑い界のね俳優さんだったんですで、えー、とその方が亡くなってから、まあ、一般の人が代々ついてるんですけど展示会は19 席,、えー、で<笑> 19席です新人さんが結構入って若い人がすごい興味を持っていただいて今まであのお年寄りが多かったんですけれどもガラッと変わりまして若い人ばっかりの運営になってきつつあります。 それはもう大 の, 大のチルドレンみたいないやそれとは関係ないんですよ<笑>リモートでおうちにいる時間があるじゃないですか、はいはい、そうすると水をやれるんですよあなるほどもう朝から晩までうちにいない人っていうのは盆栽なんか水やれないじゃないですか、うん、それとあとパソコンずっと見てるんで目が疲れるんじゃないですかそうですね、えー、緑見たいと、うん、でもアパートベランダしかないとベランダ狭いからなんか って言っ言た時にちょっとこう面白いしこう工作的な意味合いもあるしそれからあと育てるっていうこともできるし形をガッと変えることもできるし普通のあのお花育てるのとは全く違った楽しみがありますから飾れるっていうのもありますそうですねそうですねまああのもうちょっと大きいのも飾る人はいますサイズの限定がないんでただ手のひらに乗っかるのが条件です、ね。 一 つ, つで も, でも、うんうん、だから鉢がこのくらいまでってことじゃないですかね、うん、ああこれ以上大きいとほら<笑>乗っかんなくなるみ う,、うん、う, う, ういなあんまり 限, 限, 限定みたいのはないんですけれども、うん、強いて言えば風景を作るっていうのが目標ですよね、うん、木を見るとか、はい、木を飾るじゃなくてすべ、うん、てのもので石も置きますし天杯っていうお人 形,、うん、お人形天杯。はい。 先輩も飾りますし、えー、要するに海辺なら海辺、山の。 山の風景とか秋の野原とか自分家の庭とか、うん、神社の中とか勝手に皆さんこう想像してそこを再現するんですよだから、うんうん、飾りを見るときはここは何を表してんだろうってね、うんうん、見ていただくと、まあ、台がつくかもしれないしつかないかもしれないんでそんな感じでね、うんえー、やります、うんうん、だから自主にはこだわらないしサイズにもあんまりこだわりはないです。うんうんただ 小さいんですよね。<笑>だんだん小さくなってきちゃう。<笑>で、初日が十八十九だっけ。十七十八。十七十八日なので、皆さんぜひ行ってみてください。は い, よい、よろしくお願いします。若い人の展示っていうのもね、なかなか見る機会ないから。面白いかもしれないそうです、ねね。初めて展示する人がいっぱいいますし、うん。なるほど。<笑>のい<笑><笑>はい、じゃあ、本日はありがとうございました。ありがとうございました。